これより前りますは我らどんとここで踊らんかい。どうぞよろしくお願い申し上げます。踊らんかい。構い 秋の祭、盛大なるの開催、誠におめでとう。 響く ご視聴下さいました皆様方に心を込めて大きく礼ありがとうございまし た, うましたはちょいとここでおご覧会の皆さん元気にありがとうございましたさあそれでは続いて南足柄からご参加です南風連の皆さんです